自分の中の変を探すんです。今日の動画も本当に全体を通して個人的価値観なんですけど。こんにちは、こんばんは。僕はチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。先日の個展にちょっと絵描きになりたいよっていう方とか。 家で食べていいきたいよっていう方が何人か来られていろいろなお話をした中で私もちょっとまだまだ道半ばで私が何かアドバイスできることはなかなかないんですけれどもいろんなことに同じことが言えるんじゃないかなっていうところも一部あったりするので今日はそのことを動画でお話ししてみたいいと思いますお客様にもよく聞かれることなんですけれども1人でアトリエにこもってする作業っていうのは孤独じゃないんですかって聞かれることがあるんですよ。 っていうか絵描きっていうのはそれを専業でしてる方他に何か仕事をしないでアーティストだけで生活をしてる人っていうのは本当に1人のの作業の方がほとんどなんです、ね、個展で皆さんとお会いしたりする以外はもうほとんど1人でアトリエで絵を描いてると言っても過言ではないくらい私は2週間に1回歯医者とか病院とか。 銀行とかそういうのに行く日っていうのを2週間に1回決めてるんですね。それ以外はもうほとんど人と会わないで、もう下手したらスタッフとももう口をきかないで、もう1人竜と一緒にアトリエにこもってずっと絵を描いてる。その生活がほとんどなんですね。その作業っていうのはま傍、あ、から見たりとか知らない。人から見ると本当に孤独で。 本当に寂しい作業だなって思うかもしれないんですけれどもそこがアーティストなんですね一人で黙々と絵を描くというのがもうそもそもそれが職業というかアーティストになるために必要なことっていうのはまあそれぞれ違うと思うんですけれども共通的に何が必要かというとやっぱり孤独に強くなること。 これは本当にに絶対的に必要だと思うんですねこの前の個展で来られた若い方20代でまだアーティストになったばかりで個展も12回したばかりでこれから絵で生きていこうってその方のお悩み相談みたいになった時間があったんですけれどもその方は「本当にずっと一人で絵を描いてるからちょっと世間とずれてるんじゃないですか?」とか「あなたはちょっと世間の感覚からはおかしいんじゃないですか?」っていうふうに言われてなんかすごく悩んだっていうふうなことを聞いたんですね。それで私がその人に アドバイスしたのはそこは聞かなくていいんじゃないかなっていうふうにアドバイスしたんです世間からずれてたり世間とちょっと違う感覚を持ってるというのはある人から見たらマイナスに見えるかもしれないんですけれども物を表現する人から見たら本当に大事なことなんですねなぜなら私もそうなんですけれども やっっぱりこのの世界にいてて番大事なのってオリリジナリティだと思うんですすよ い, ろいろ器用ででいろいろを書ける人がいたとしますでもその古典に行った時に何人かの人が書いたグループ展なのかなって見えてしまうのはちょっとコレクターさんとかが混乱する元になると思うんですよ。まあ、いろんな見方があるんですけれども私の見解なんですけれどもやっぱりその中でオリジナリティとか独自性っていうのは最も大事じゃないかなと思うんです。 その独自性とかオリジナリティをじゃあどういうふうに養うのかといったら自分の中の人と違う部分と向き合う作業の中で生まれてくると思うんですね自分と周りは何が違うのかな自分の中の変を探すすんですよ自分の中の中変なところを探すという作業が何か作品のものになったりとか何か作品のアイデアになったりっていうのは私の場合すごくあるんですよ。 そそもそもアーティストになろうとかものを作ろうっていう人はやっぱり違うんですよ世の中と。 やっっぱりどっか変なんですよでもその変を人から言われて「あ変だからダメなんだ」っていうふうに思うんじゃなくて「変だからいいんだよ」って「変だから私はアーティストとして生きていけるんだよ」ってそういうふうにちょっと発想の転換をするだけで随分考え方が楽になるんじゃないかなってその時はそういうアドバイスをしたんですけれどもまあ、でも多いですよね何か昔から日本の教育っていうのは「前に習え」とか「協調性」とか「個性を重んじる」よりも「周りに合わせることが最も大切なんだよ」って周りと一緒にすることが大事な なんだよよってそこじゃないんですよね特に、まあ、今の、まあ、アーティストだけじゃなくて今の時代周りと自分の違いっていうのを探す作業っていうのって最も大切なななんんじゃないかなって私思うんですねこれは本当に絵描きになりたい人とかアーティストにだけじゃなくてもう全ての子どもたちに言いたいんですよ。 周りに自分を合わせるんじゃなくて周りと自分との違いその違う部分に何か個性があるんじゃないかなっていうふうに自分と向き合ってその周りと自分と違う部分を大事にするそこが個性を大事にする自分を大事にする自己肯定にもつながっていくっていうふうにちょっと思ったりしてるんですね。もう本当にに私独自の見解かかかかももしれれないんですけれどもだから特に絵描きとと画家とか アーティストを目指していこうっていう人は周りに自分を合わせるという作業よりも自分の概念とか自分の表現するものとか自分の個性に周りを引き込むくらいのそのぐらいのパワーが欲しいなと思うんですよ。あの人に言われたから自分を何かチェンジさせないといけないとか自分を変えないといけないとか自分の価値観を間違ってるとかそういうふうに思うんじゃなくてあの人に言われたけれどもウェルカムって。 変なところ、ウェルカムっていうような感じで、自分で自分を認めてあげる。その作業が始まりな気がするんですよ。そもそも周りの人と自分って絶対に違うと思うんですよ。だから、周りに合わせるっていうのは一体誰に合わせるのかな？っていう風に疑問を持ってもらいたいんですね。周りに合わせる。その他大勢に合わせるっていう。その他大勢って一体何なのかな？みたいな。もしかしたらその他大勢ということって存在しないんじゃないかなって1人1人。みんな違うんじゃないかな。 でもなんか合わせたつもりになってるとか、本当はもうみんなそれぞれ個性なんですよね。それぞれに光る何かを持ってるし、それぞれ何かを持ってると思うんですよ。それをなんか日本の昔からの教育に合わせて協調性という名のなんか変な価値観に合わせて周りに合わせた感じになってるみたいな、ちょっとややこしいんですけれども、だかそんなおぼろげな不確かなものに自分が振り回される必要はないんじゃないかなって。なんかの動画で私も言ったことあるんですけれども。 昔から私の中の変な部分とか自分の中で人と変わった部分っていうのはこの業界に入って最大の武器になったりすることもあるんですねだから何か他に仕事をしてたりとか会社員してて脱サラして絵描きになろうっていう人も最近多いって聞くんですけれども私の知り合いでもいるんですよ。今まででずずーっっっととサラリーマンしてててたけれどもずっと趣味書いててやっぱり 人生1回しかないから絵描きで食べていきたいから何かちょっとアドバイスくださいっていう方が固定に来たりするんですけれどもそういう方にも私言うのは会社員にいるとその会社の価値観みたいなのになったりしてちょっと自分が消極的になったりする部分があるからそうじゃなくてやっぱりこの世界でやっていこうと思ったら自分と周りの中で何が違うのかなっていうことを自分自身が観察することっていうのが何か武器になっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですね。 絵描きになりたいですっていう若い人が個展に来てくださるんですけれどもまず自分がどういううういいい絵を描きたののかっていうのがあると思うんですよ一般受けの誰が見ても可愛いとか誰が見ても綺麗だねって誰が見ても癒されるねっていう絵を目指すのか誰も見たことのない誰もしたことのないものを目指すのかありそうでなかったものを目指すのかまあ、本当にざっくり言うとこの3つかなみたいな思うんですよ。それで 一般受けの誰が見てもいいですねっていうようなまあ言ってしまえばインテリアアートみたいなものはもう本当にいろいろなもうたくさんいるんですよそれこそイラストレーターの人からちょっと絵を描く人からそういう絵を描くっていうのは本当にたくさんいるんですねまあそこを目指そうと思ったらそこなりの難しさみたいなインテリアアートにはインテリアアートのイラストレーターにはイラストレーターの厳しさとか難しさがあると思うんですよそれで次の誰も見たことがない絵っていうのは特にペインティング 絵描きさんの中で誰も見たことのない絵を目指そうと思ったらそれこそもう本当に難しいんじゃないかなって思うんですよ。もいろいろな技法とか画風とかっていうのはもう本当にいろんな人がやってるしだから今の時代この現代アートの時代でどういう絵がいいのかと言ったら、まあ、最後に言った「ありそうでなかった絵」でも一番抽象的じゃないですかって言われるんですよ「ありそうでないってどんなものなんですか?」みたいな。 これは本当に今日の動画も本当に全体を通して個人的価値観なんですけれどもじゃあありそうでなかった絵ありそうでなかったアートっていうのはどういうアートなのかなって私の中で考えた時にさっき言ったようなまだ誰もやったことがないとかないものねだりとかじゃなくてさっき言った自分の中にあるものをいかに増幅させることができるかみたいな。 自分の中にある個性とか自分の中にある変なところをいかに増幅させることができるか自分の中の人と違う部分をどれだけ突き詰めてどれだけ形にできるかっていうのがそのありそうでなかった作品を作ることにつながるんじゃないかなっていうふうに思うんですねじゃあその自分の中にしかないものって何なのかなって考えたら自分の中にしかないものっていうのを一番は自分が生まれた場所だと思うんですよ。国だから私だったら日本 この国に生まれたこの国で育ったこの国の文化の中で今まで生きてきたその人間が表現するものとしたら他の国の人が描きそうなものとか他の国の人が表現しそうなものじゃなくてこの国で生まれてこの国で育った自分にしかできないものはまず何なのかなって考えるんですよ私はそうやって作品を構築してきたんですね一番最初にその私が国籍を言ったのは一番大きなアイデンティーじゃないですか どのの国に生まれたっていうのはだから私たちが逆の立場だったら日本人じゃない人が日本のものを描いたらどこが何か違いますよねだから他の国の人から見た時もそうなんですよやっぱり何か日本で生まれて日本で育ったのにそれ以外のものを描いてもやっぱり何かちょっと違ったりするんですねまあ、それはそれでいいものもありますけれども今私が言ってるのは本当に現代アートの世界で生きていこう。現代アートで やっていこうと思う人に対してのアドバイスと思って、まあ、受け取っていただいてもいいんですけれども、まずは自分のその大きなアイデンティティ、国籍ということとまず向き合って、いくそしてその次のアイデンティティ、性別とか自分の両親とかおい立ちとかそういうこととちょっとずつ向き合っていくんですよ。その作業の中でここって自分だけが体験したことなのかなって、自分はこの時どういうふうに感じたのかなとか、そんな自分自身のアイデンティティ を突き詰めたり自分自身のアイデンティティと向き合う行為っていうのは何かを表現していこう絵描けて食べていこう画家になろうっていう人って絶対必要になってくると思うんですよ誰かがやってないことありそうでなかったものそれを書こうと思ったらまずは自分のアイデンティティと向き合うこと自分と向き合うこと自分の欠点と向き合うこと自分の長所と向き合うこと自分の今までと向き合うこと生きざまと向き合うこと、まあ、本当にと。 自分と向き合う作業っていうのはいいところばかりと向き合っててもダメだから本当に嫌だったこととかも思い出さないといけないしもうトラウマになってるようなこととも向き合わないといけないでもその強力にネガティブだったことっていうのは表現するものとしたら強力にプラスに働きかけることがあるんですね思い出したくもないような本当にネガティブなこととか思い出したくないようなことっていうのは何かを表現しようと思った時にプラスに働くことがあるんですねこれからず 長く続けていこうと思ったら、自分のアイデンティティとか人と自分との違うところを突き詰めていかないといけないんじゃないかなって思うんですね。私がこの20年ずーっと絵描きを続けてきて、まあ少しお休みした時期もありますけれども、その20年間を振り返ってみて、新しい方がファンになってくれたりとか、新規のコレクターさんになってくださる方っていうのは毎回何人かはいるんですけれども、昔からずーっと応援してくれてる人っていうのは何人かいるんですよ。 そこで私がこれから絵描きを目指そうかなこれからアーティストになりたいなっていう人にお願いしたいのはもう目先の売りり上げにちょっとあまり走らないでいでできたいんですね絵描きはもちろん絵を買ってくれる人がいないと生活できませんずっと絵を買い続けてくれる人がいないと続けていけないんですねもうやめないといけないんですねだから絵を買ってくださる方コレクターさんの存在っていうのは本当に大切なんです。言ってしまえば コレクターさんんんとと絵描きっていいうのは運命共同体みたいなそんなそころがあるんですね私を信じて私の絵を信じて私の絵をいいと思ってくれて買ってくれて大切にしてくれるそしてまた何年かしてまた一枚買ってくれる中には毎回毎回の個展で作品を買い集めてくださる人もいるんですねそういう方の存在っていうのは本当に大切なんですよ。だってそういう方がいないと絵描きって生きていけないじゃないですか。 これは絵描きに限ったことじゃないんですけれども昔の画廊っていうのは買う人だけがお客様本当に絵をを買っててくれるる人だだけを見てるみたいなだからこう画廊に入ってきて買いそうな人だけこういうふうになんかこうサービスしてもう若い人とかもう絶対この人買わないだろうなってこの人お金持ちじゃないなっていう人をから相手にしないっていう画廊も本当にいっぱいあったんですよ。 私もそういうの見てきたんですけどなんか違うなって私もその時思ってたんですね私のこの経験上の話をすると昔若い方でポストカードを買った方がいずれコレクターさんになる場合っていうのは多いんですよ。 本当に昔高校生で私のポストカードを買ってくれたその次の個展に来たら画集を買ってくれた人がやがて小さな作品を買ってくれてやがて大作を買ってくれるそういうふうにお客様が育っていくっていうのもあるんですねだからあまりこうお客様こうファンサービスをする時にあまり見返りを求めないでほしいなと思うんですよもうその場だけの売り上げを見たりとかもうそこだけよかったらいいみたいなだって絵描きとして一生ずっとやってきたかったらその時売れなくても次 買ってくれれるかもしれないだから来てくださる人何かもうそういう人大切に大切にしてほしいなってもう家族だなって思ってほしいんですよ。 あと私が知ってる作家さんでこういういい人もいますこんなにサービスしたのにこんなに特別扱いしたのに買ってくれないわあの人みたいなそういうことを言う人がいたんですけどそういう人は続かないんですやっぱりだからそういうふうに考えてるっていう時点でもうちょっと違うと思うんですねもう絵を描いてる時っていうのは売れることとか売ることっていうのを全く考えない頭になれる人っていうのがアーティストには必要なんですよ。もう描いてる時にこれ売れるかなこれ売れないかなっていうふうに考えてたら絵がやっぱりこびてくるんですよ。 さっき言った誰が見ても綺麗な一般受けするような絵を描きたいならいいんですけれどもそうじゃなければやっぱり自分が描きたいものを突き詰める自分が表現したいものを突き詰める自分にしか描けない世界を描きたいって自分の理想を追い求める自分との戦いみたいなそういうふうに描いてほしいんですねただ古典となるとやっぱり売れないといけないから自分のマニアを探さないといけないんですね自分のファンを見つけないといけないんですよ今回の個展で 私のファンの方とファンじゃない方の違いってこんなにあるんだなっていう出来事があるんですよ。たまたま入って来られた方でポロてて一言言って変えられた人があるんですよ私のファンの人だったら絶対言わない一言なんですけれども「あっオカルトの世界を書いてる作家さんなんですね」って言われたんです私。私別にオカルトの世界を書いてないんですよ。 多分その人はパッと見た一見とか第一印象だけでポロッてオカルトっていう言葉が出たと思うんですけれども私の絵を真に理解してくれる人とか私が表現したいものを理解しようと思って見てくれてる人とか好意を持って見てくれてる人応援してくれてる人はここに何があるるんんだろうっててまず考えてくれるんですね前の作品があって前でこういうことを表現してたからこうなんだとか。 例えば今回クマの作品がすごく多かったと思うんですけれどもなぜクマなのかそういうことを考えて見てくれるのがファンの人だと思うんですね。 だからその人とじっくり話して「あこの人は自分の作品をすごい理解してくれてるな」って「私の作品をすごい求めてくれて古典に来てくださるな」ってそういう人を本当に大切にして大切にして作品のコンセプトを伝えて育てていく自分のファンになってくれた人をよりもっと理解してくださるように自分の誠意を込めて作品のコンセプトを説明したりとか絵の説明をしたりとかお話ししたりとか逆に相手のお話を聞いたりとか何か共感したりとか。 そこで何かまた新しい作品が生まれたりとか新しい発想が生まれたりもすると思うんですねだから私の中でコレクターさんっていうのは私を応援してくれて支援してくれて支えてくれるもちろん買ってくれる人がいなかったら私も続けていけないから買ってくれる人の存在っていうのは本当に大切なんですけれどもそれだけじゃないんですね。 本当にコレクターさんとかファンの方の話の中で次の作品のアイデアになったりとか皆さんが私のメインチャンネルに作品の感想をコメントしてくれるじゃないですか一番最初に言ったけれども絵描きって本当に孤独だからこれでいいのかな大丈夫なのかなっていう迷いが全くないといえば嘘になるんですよやっぱり自分の中で弱い部分とか悩んでる部分 寂しい部分とかそういうい部分って絶対あるのでそんな時に本当に皆さんが書いてくれるコメントが心に染みてまた次の作品のステップになったりとか次の作品を書くエネルギーになったりとか何かこれから絵描きを目指していこうとか絵描きになりたいとかアーティストになりたいっていう人はそういうお客様とかファンの方の一言一言っていうのをしっかり胸に焼き付けて大切にしてモチベーションにしてやっていってほしいなって。もちろん 古典ということで外に向かって自分の作品を出せばファンの人が10人いたとしたらその10倍批判されますもうそれは当然なんですもうそれは怖がったらダメなんです誰にも批判されたくない誰にも悪口言われたくないと思ったら古典で絵を発表するなんて絶対できないんです私だって今だって怖いんですよ古典で絵を発表するっていうのは でも悪いことはそんなに見なくていいと思いますもうお客様の中でこここういう風にした方がいいよっていろんな声があるから聞くべきところは聞いて聞かなくていいところは聞かなくていいと思うんですだって全部が全部を聞いてたら本当に子びたいになってくるから ありそうでなかかったものとか自分の世界観っていうのを作ってたらやっぱりそれを本当に理解してくれる人しかえはかってくれないし本当に理解しようって応援しようと思う人しか古典には来てくれないんですよ。だってその辺の人の首に縄をつけて古典に引っ張ってくるわけもいかないからそういうふうに考えたら人のことを理解することって本当になかなか難しいのにそうやって自分が表現したものを 理解しよしよよううととか応援思っててわわざわざ来てくれる人の存在って本当に大切ですよね改めて私もそれを思うんですけれどもいつも話が断線してしまうけど何かアーティストを目指す方っていうのは目先の売り上げとか買ってくれる人だけを大切にするんじゃなくて理解してくれる人の存在とかいいねって言ってくれる人の存在っていうの 本当に大切にしてそれをエネルギーにしてまた次の作品を書いて書いて書いて書き続けて10枚書いたら1枚しか売れないことだってあるんですよそれでも書き続けるんですよその中で見えてくるもの絶対にあるからそうやって続けてアーティストになってほしいなっていうふうに思うんですね そうやって10年20年って続けていけば続けないと見えないことっていうのもあるだろうし本当に話せば長くなるんですけれども複雑になるし横道に逸れるしもう本当にこの何分かの動画で全てを語り尽くすのは難しいんですけれども何か今日本当にいろいろお話ししましたけれどもこれからアーティストを目指そうとか絵描きになろうとか何かそういう風に心に決めてやろうかなと思った人に是非何か長く ずっと続けてもらいたいんですねそのためになんか今私が話せるこことをこの動画にしてみました今日話したことっていうのは何も絵描きさんだけに限らずなんかミュージシャンを目指そうとかちょっと人と違う道を目指そうかなとか新しい何かに挑戦しようかなっていう人全てに何か言えることだと思うのでなんかちょっと大きな意味として捉えて頂けたら。 嬉しいなぁって思うんですけれどもちょっとなんか今日の動画はメインチャンネルの方で喋ろうかなこっちで喋ろうかなと思ったんですけれども結構なんかその来てくれた若い方がこのココアートチャンネルをきっかけに今回の個展に来てくれたっていう方が本当に多かったのでこのココアートチャンネルでこれから何かアーティストを目指そうかなって現代アートで食べていきたいな生活したいなっていう人になんかメッセージをくれたらなぁと思って。 じっくもう本当にいろいろなお客様が入れ替わり立ち代わり来られるから中にはプツンとこうお客様が途切れてじっくり話せた人もいるんですよそうやって話せた人には良かったんですけれどもなかなかお客様が混み合った頃にそういう風にバッと相談されてもなかなかじっくりと私の思いっていうのを話せなくてあっこういうことも話してあげたかったなああいうことも話してあげたかったなってそういう方もいたので本当に絵描きを目指したい人が高校生にも 高校生って言ったら本当にまだまだいろんな道があるわけでしょそれで何か絵描きになりたいって本当に心から決めてる高校生の子がいてそのご両親もその絵描きになりたいっていう意思を本当に尊重してたので是非続けてもらいたいなって挫折してほしくないなって、まあ、それでも挫折することもあると思うんですけれどもその中でちょっとずつ強くなっていくんじゃないかなってどんなかどんどんどん尻滅裂になりそうなのでちょっとこの辺で締めくくりたいと思いますけれども。 ちょっとスタッフが編集して動画ではコンパクトになってると思いますけれども実際は1時間以上ちょっと喋ってしまいましたはいというわけで今日はちょっとアートに偏った雑談動画になってしまいましたけれどもいかがだったでしょうかたまにはこういう風な感じでちょっと雑談もいいかななんて思ってるんですけれども今日も最後までご覧いただきありがとうございましたそれではまた よろしければチャンネル登録お願いします画面の赤いプロフィール画像は今ご覧いただいているココアートチャンネル上の赤いサギはメインチャンネルですメインチャンネルでは展覧会のバーチャル展覧会作品のメイキング映像をお伝えしていますそれではまた次のココアートチャンネルでありがとうございました